月曜日に w i f イが切れるとか絶対私コレにされてる一体これどうすりゃいいのさこれから他のことするかレコレ So y o ビ gotta be, gotta t me, t me, e t me, t me, e t me, me, g t me, get me, get me, get me, get me, get me, g う t me, get me, get me, get me, get me, get me, get me, e t me, get e t t e e t me, me, get t t e t e e ててもかないったいこれどすや い, い そんなことならしょうがない朝からみなさんお疲れさんおかげで少し足休め外で慣れた時間割りの外で奏で慣れた日光らグータラブしてもいいのならすっぱにお散歩させるならやる気あった やる気あ今なやっぱり何事もタイミングだよねタイミングも合わなかったってことでいっか少し待てればいいか少し寝てればいいか 「たのみたのにこんなたしい少し